I'm <laughs> sorry. り、京都大阪アメノユニバーサル・スタジオ・ジャパン方面九千二百一に発車時刻行き先便名運行会社ご案内いたします二十二時十五分発京都大阪 22, 20 buses bound for Hirosaki Albury. Gate D10, bound for Kyoto Osaka Abeno, Universal Studios Japan. From Gate D11, bound for Hirosaki Albury.